頑張れば、一週間程度で取れる小型船舶操縦士。一級、二級小型船舶操縦士免許とは日本国内においてレジャーやスポーツなどで使う海や川、湖を走るエンジン付きの小型船舶を操縦するために必要な免許であり、自動車免許と同じように身分証明書としても使用できます。この資格は、国家資格ですが日本国内でしか利用できず、 他国では独自の小型船舶操縦士免許やそもそも免許自体存在しない国などまちまちです。一般的には、民間の小型船舶教習所で申し込みをして受ける。一級小型船舶操縦士、満18歳以上から取得可能。三17歳9ヶ月以上より受験可能。操縦できる水面、無制限。操縦できる小型船舶の大きさ。総トン数20トン未満の船舶。 用途がスポーツやレクリエーションに限定された長さ24メートル未満の船舶。ただし、水上オートバイは、特殊小型船舶操縦士の資格が必要。二級小型船舶操縦士、満十六歳以上から取得可能、満つる十五歳9ヶ月以上より受験可能、操縦できる水面、湖や川、湾などの陸岸にほぼ囲まれた水域、平水区域、海岸から五海里まで。 操縦できる船舶の大きさ、総トン数20トン未満の船舶、用途がスポーツやレクリエーションに限定された、長さ24メートル未満の船舶。米印年齢が18歳未満の方は操縦できる船舶の大きさが5トン未満に限定されます。第2号限定、18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、 次回免許証更新時には限定のない免許証が発行されます。試験は、1身体検査、2学科試験、3実技試験。身体試験、試験会場入場時、視力検査、ランドルト管、色覚検査、赤、緑、白、聴力検査、試験管との会話、疾病及び身体障害の有無、病気あるか聞かれる。学科試験。科目、一般科目、 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項、交通の方法、運行。上級科目、上級運行1、上級運行2。試験時間。1級、2時間20分。2級、1時間10分。会議資格の有無などにより試験の免除あり、配点と合格基準。心得及び遵守事項、交通の方法、運行。上級運行1。 上級運行に、科目配点。120点、12問。140点、14問。240点、24問。80点、8問。60点、6問。配点合計。一般科目、500点。上級科目、140点。合格基準。6問以上。7問以上。12問以上。4問以上。3問以上。 一般科目、33問以上50問い。上級科目、10問以上14問い。1問10点で全て同じ配点であるから、時間配分が大切になる。分野ごとで5割以上、科目の合計で 6.5 割以上の得点で合格となる。電卓の使用は不可。試験開始後30分で退出か。トイレなどでも途中退出は認められない。実技試験。 5トン未満の試験船を利用して、受験者3人1組で実施される。小型船舶の取り扱い、1。発行前の点検、船体、操縦席、エンジン、法定備品から2箇所、2。機関運転、エンジンの指導、断機、停止、3。トラブルシューティング、トラブルを想定して対象を行う、4。わからん、経流、離岸、着岸、経流作業を行う、 結作、巻き結び、もやい結び、怒り結び、クリート止め、人へは二重つなぎ、本結びから一つ、六。公開定機の取り扱い、ハンドコンパスで物標の方位測定。基本操縦、一。発信、直進、停止、指示に従って、指定の速力で操縦、二。更新、指示に従って更新、三。変身、旋回。 滑走状態から指示に従って変身。4. 蛇行。滑走状態から3つの部位を蛇行して避け、元の進路に戻る。応用操船。1. 人命救助。試験管の投げた部位を船内に回収する。2. 飛行操船。見せられた画像に対する飛行を実施する。3. 離岸。わからん後。三橋から安全に離れる。4. 着岸。 桟橋の指示された場所にボートフックが届く範囲に船をつける。配点と合格基準。小型船舶の取り扱い。基本操縦。応用操縦。科目別の配点。60点。120点。120点。試験科目別の成績が配点の 60% 以上かつ、成績の合計が 70% 以上であること。実際に受験してみた。 筆記試験は、一週間足らず少しやっただけで満点であった。試験会場から出るとすぐに回答が発表されるため自己採点した。問題集を一周していれば、非常に難易度は低い。問題は、実技試験だ。こちらは、非常に難しい。着眼の試験の際に、思いっきり前進をかけたまま、桟橋に突っ込んでしまった。これにより、大幅な減点をされたことは言うまでもない。 落ちたのではないかと思っていたが、結果発表されるとそんなことなく、合格していた。おそらく、人命救助などでの特典で補えたのであろう。結論として、筆記試験は常識的なところが多いためそれほど警戒する必要はない。むしろ、実技試験の対策に時間をかけるべきである。と入っても、公衆亭などを借りるのにも一苦労あるだろうが。ご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録お願いいたします。